こんにちは。 お茶コーヒーにはまってるらしいなおじさまの入れたてが飲みたくなったものでああ嬉しいこと言ってくれるねこいつの部屋だろ持ってあがんなお言葉に甘えます俺帰るからよ店閉めといてくれな会社の件は 会議に私も参加して思いを真剣に伝えてきたチェーン店の構想だけじゃなくて会社の今後についてやお父様のことも鬱陶しそうな顔の人もいたけど最後にはしっかり聞いてくれた緊張して気疲れしちゃった要人のお相手する機会はよくあったけど 本音をぶつけたたことななんてなかったから経営陣の皆さんとお話しして奥村フーズは全部任せることに決めたどのみち私が仕切れるものじゃないもの世間の批判を真摯に受け止めていたし信頼して大丈夫だって思えたのそれで私の将来の目標なんだけど小さな喫茶店を 個人で開こううと思うのコーヒー豆からサラダまで全部自家栽培こだわりたいのおじいさまがやっていたような愛されるお店ここも雰囲気が似てるかなありきたりな夢よねでもあなたに言ってもらえるとできる気がする。 お店は「卒業してすぐ」なんてつもりはないの一時のやる気だけじゃ道楽だもの勉強して腕も知識も磨かなきゃいっそうルブランに弟子入りしようかしら泣き疲れて止まった翌朝のコーヒー身に染みておいしかったああいう思いをしてもらえるお店を目指したいの。 実際叶えるのはすごく大変だと思うでも小さい頃からの夢だった正義のヒロインにだってなえたんだもの強く思い描いて自分を信じて行動すればきっと叶うはずもしあなたと出会ってなかったらそう考えるたびにゾッとする好きでもない尊敬もできない人のところに嫁いでひどい人生になってたかもしれないのに。 一緒になれてよかったごごめんなさい変な言い方しちゃったその仲間になれてよかったっていうかうう<笑> も, もう<笑>あなたさえいてくれたら私 もう大丈夫もしもあなたが大変な時は必ず助ける人生を救われたんだものやれるって思えるだけの力を自分の中に感じるの「我は汝絆は反逆の翼となりて今こそ汝」。 い。 実は a 子と仲直りできたの？本当は薄々気づいてたけど、彼のあんな姿見てようやく目が覚めたって<音声>。私もよ。これでもう危ない。目にも合わないはず。<音声>彼女あのバイトも辞めたわ。将来のこととかわからないけど。 目標を見つけるために大学に行くってだから今は勉強に専念するみたい私ももう一度本気で勉強することにしたわ、うん、他人の評価を得るためでも 自分を優秀に見せるためでもない私が勉強するのは自分の夢や目標をかなえるためその目標が分からなくなって迷いもしたけどあなたのおかげでようやく見えた私の夢は警察官僚よそのために私は勉強する 警察のトップ学歴も最上位を求められるわ今回のホストもそうこの国には表沙汰になっていない事件が山ほどある違法すれすれの卑怯なやり方で人の心につけ込んで食い物にしてる悪党お父さんが命を懸けて追っていた組織もそう私は そいつらを決して許さないけどそれを成し遂げるには私一人じゃ無理だから組織を動かせる官僚になって無法者を根絶して被害者を減らしたいそう言ってもらえると嬉しいな それが私の目指す正義だしお父さんの意思を継ぐことだって思うの勉強の意味を勉強以外のことで知るなんて不思議ね付き合ってくれてありがとうお堅い会長のお守り大変だったでしょなんてねでもあなたに頼んでよかった。 違う世界を見られる気がするきっとできるわあなたがそばにいてくれるから我は何時絆は反逆の翼となりて魂の首を打ち破らん今こそ何時助教校の究極なる秘望に目覚めたりむ よし感じるわ私の成長した。 私のことも頼ってね対等に付き合っていきたいからさて夢を叶えるにはまず志望校に合格しなきゃね解答をしながら警察になるために勉強する<笑>なんかおかしいねでも案外矛盾してないのかも。 闇に隠れた悪を暴く警察でも怪盗団でも私の目的は一緒よそれでなんだけどああのその今日は知識のない方の勉強をあなたとできたらいいな。 とすぐ乗れたねあ あ, あうん昔志保と会って救われた時にね出会いは宝物私もう逃げない 自分にちゃんと向き合って今度は誰かを救ってあげたいでもまだちょっと不安だから君にも手伝ってほしいなうんだから君も私を頼って<笑>なんかようやく。 君と同じとこに立てた気がする君と出会えて本当によかった我は汝絆は反逆の翼となり今こそ汝 これからもちゃんとそばにいてねうん、嬉しいご乗車お疲れ様でしたまもなく乗降口に到着しますおもう終わり観覧車なのに景色全然見なかった君ばっか見てた、うん 前に…一個くらい…カップルらしいことするあお任せ目って閉じた方がいいのかな えっと狭い部屋だからこれは不可抗力だから許されるべき<音楽>あ離れて行動できるようにするの課題狭くてこれ以上離れられないわけである<音楽>でも この間初めて一人で秋葉原に買い物に行ってきたし人混みで今日って手のひらの汗やばかったけどちゃんと回ってこれた買い物した証拠はそれつかされ出来やばくね超可愛くね前髪だるくないし謎の腕輪とかないしうんととにかくこれで達成だよね 歩くのちょっぴり楽しかったでだ だ, だから今近くにいるのはその仕方なくてじゃじゃあ約束ノート全部できた全クリ？やったコンパ、右上にドロフィー出ちゃった 近 く, 近くオッケー許可したなもう撤回はなしだからな<笑>はあ ん, なんだろう見慣れた部屋のはずなのに今までと違って見えるうん、うん、世界がねどんどん広がっていくの の寝癖の向きとか四茶の街並みとかコーヒー豆の種類世界は昨日と同じように見えても毎日少しずつぐるぐると変わってくはだまでは知ってたよでも自分もその中にいるんだって感じ私もみんなと一緒にちょっとずつ変わっていきたい ちゃんなんだけどバイト始めたってメール来たコンビニで働いてるみたい高校生と同じことできたって喜んでたでなバイト代で参考書買ったって高校受験するってかなちゃんも新しい世界に出ていこうとしてる切磋琢磨なでさ約束の音全部できたら ご褒美くれるって約束だよねさすがジョーカーだでもね秋葉行った時実はそのつもりでお店見てきたけどどれも違ったもちろん欲しいものはいっぱいあったけど自分が頑張れば手に入るものばっかり私は 自分じゃ手に入らないものそんなことないってううん、うん、そっちこそ忘れてる私一番最初からすっごい大きなもの命をもらったありのままでいいって教えられたしお母さんを信じろって教えられた死んでた私が生き返った だから私怪盗団で恩返ししたいっていうか私変わったのもう自分のためじゃ一番の力が出ない仲間のためジョーカーのためって思うと知らなかった力があふれてくるの。 彼は絆は反逆の翼となりて今こそ何時 新しい私バクタ・タンよし命をもらったんだから私も命かける何でも言ってピンチの時は絶対助ける本当だよ 任てて…そしてご褒美の権利を手放すとは一言も言ってないじゃじゃあ今度は離れる訓練じゃなくて離れなくてもいい権利…りし離れたくないときは離れなくていい権利… ない生きる理由だってもう同じでいいうん、うん、同じがいいあったかいな<笑>なんかなんだこれ涙出てきた<笑>わけわかんない<笑>権利だし 私いいって言うまで話したらダメだぞまあ、一生言わないけどな今日はちょっとぐらい遅くなってもいいよね じゃあ行くかトレーニングで使い切った分補給しねえとな陸上部だけど復活早々山内のやつ降ろされたって武石の親が PTA 会長だって知ってるっけあいつが親にいろいろ吹き込んでな。 スカート選手なんて許しませんと他の親御さんと直談判したそうだ山内どんな顔してたんだろう学校側も PTA 会長は無視できないってわけ結果陸上部は復活顧問は臨時で前の監督になったって話いい君だスカッとしたぜあいつらなら 陸上でいいとこまで行けるかもしれねぇおっおラーメン伸びちまうな食おうぜ<ス>うー食った食った本当はさずっと怖かったんだ相手目のバカさ加減を思い出すし あいつらの軽蔑の眼差しとか何より居場所をなくしたことずっと忘れらんなかったからさこういうの柄じゃねえしなんて言っていいかよく分かんねえけどお前がいてくれたから俺は変われたごたごたに巻き込んじまったけど お前最後まで付き合ってくれたよな俺を見捨てなかったよなありがとな<笑>不思議だよな怪盗団のために体鍛えるっつう話だったのになんでこうなっちまったんだか けど次は俺の番だこれから先何かあったら言えよ今度は俺がお前を何があっても助けてやる我は汝、絆は反逆の翼となりて今こそ汝、戦車の究極なる秘宝に目覚めたり。 ってくっきれたからにはバリバリやるぜまずは怪盗団からだ頼りにしてるぜリーダーだから俺のことも頼れよさて充電も完了したことだし駅まで走るか 未熟だが、がようやく満足できる絵が描けたそうこれが本当の人間の心だタイトルは「欲望と希望」前の絵に足りなかった部分を描き出したこの光はお前たちだタイトルでは「希望」でも 俺の中ではもっと明確な存在だこんなことに今まで気づけなかったとはおおあなたもいい絵だえっこの前見たくむやみに木をてらっているわけじゃない同じ絵でこうもか これが君の出した答えかねそうです欲望と希望なるほど微衆どちらも合わせ持っての人間だな君は理解したようだねあなたは一体すまない君に喝を入れるつもりとはいえ少々乱暴だった でもこうでも言わないと君の闘争心には火がつかないと思ってねでもどうしてそこまで一体何が目的なんです同じマダラメの呪縛から解放された者として何かしてやりたかった以前私がマダラメの客を取ったとかで目をつけられてな 点を開こうにも会場は貸してもらえない支援事業も立ち向かず辛酸を舐めたよそうだったんですかそう人の心は様々な欲望にまみれ時に黒く塗りつぶされてしまうでも君にはそこから目をそらさず立ち向かう強さがあったようだ もしその強さがあいつにもあったなら私とマダラメとの付き合いは長くてね画学生の時から同じ画塾で講師もやった昔はあいつも気概があってないつか自分の腕で画壇の頂点を目指すとだが ガダンなんて所詮権力争いうまく立ち回った者勝ちだ私たちの心もこんなふうに黒く汚れていったしかし子供嫌いのあいつが君を引き取ったと聞いた時はびっくりしたよ疎遠になる少し前のことだ 子供が熱を出した休日で病院も閉まってるなんて大慌てで電話してきたもんだ<タッ>そんな<タッ><タッ><タッ>私はもうこの世界から私のような敗者もあいつのような間違った強者も生みたくないそのために新事業を始めたんだ ど う, だろ う, うちの出資を受けてみてはもちろん強引なプロデュースもなしだ本当にありがたいお話ご厚意感謝しますですがお断りしますなぜだね俺はまだらめとは違います俺は欲望には染まらないだって希望が見えているから 迷いは手を差し伸べ間違えば潜めてくれるそんな希望の光が彼らがいれば俺は大丈夫ですまったくあいつの目利きは大したもんだ変わった人だったな をこ だ, わったこと確かにだが我ながら矛盾してるがこれが心なのだろう面白いやはりこれこそが俺の描くべきものだきっと俺に付き合うのはさぞ面倒だったことと思うがなぜだろうなお前は最後まで俺を見捨てないと思った こは反逆の今こそ汝よ し, よし ペルソナ新たな力に目覚めたかよしスランプを抜けたからには書けなかった文を取り返さないと改めて俺はお前に誓おう。 お前が何かにつまずいた時には必ず手を差し伸べるとさあ行こうか心ってものをもっと知るためにも今は解凍家業に励まなくちゃな。 なでもない疲れてるよな正直お前はすげえよ特別だどんだけの敵にどんだけの目に遭わされてもまるで運命みたいに視線をくぐっちまうこいつは使えるなんて最初は思ってたのに今じゃ ここが吾輩の居場所になっちまったああ あ, あそうだな空にもなく照れくさいこと言っちまったなけど今夜くらいはいいだろう 我は何時？絆 は, は今こそな。 の中で新たな力が燃え。 愛したってのにまだこいつは報われないのか